皆さんこんにちは。トラストゾーン対応 STM32L5 マイコンで組み込み機器のセキュリティ対策にようこそ。このビデオではトラストゾーンを次のように定義します。ハードウェアとソフトウェアを2つの明確なエリアに分割、アイソレーションするメカニズムです。2つのエリアとはセキュア空間と非セキュア空間を指します。このアイソレーションメカニズムにより私たちは資産の保護レベルを向上させることができます。私たちは セミナーやトレーニングにおいてこの定義を紹介すると、次のような質問を受けることがあります。セキュア空間と非セキュア空間にそれぞれ何を置くべきでしょうかセキュア空間にすべてのものを置くことはできますかなぜセキュリティが向上するのか実例を紹介してください。などです。そこでこのビデオでは、簡単な例の紹介を通じて、アイソレーションの考え方を紹介します。ここで、ST マイクロエレクトロニクスのマイコン。 STM32L5 を紹介します STM32L5 は ARM 社の CoreTex-M33 を Core に採用しておりトラストゾーンを有効にせずアイソレーションを使用しない設定とトラストゾーンを有効にしてアイソレーションを使用する設定の2つのモードで使用することができます CoreTex-M33 のトラストゾーンは ARM 社によって実装されており DMA や GPIO など Core 以外のシステム上のトラストゾーン機能は ST により実装されています トラストゾーンを有効にした場合、すべての IP、フラッシュメモリーの一部、およびラムの一部をセキュア空間、または非セキュア空間に割り当てることができます。非セキュア空間では、非セキュア空間にしかアクセスできません。セキュアコードやセキュアに割り当てられたフラッシュメモリー上で動作するコードは、すべての空間にアクセスできます。ここで心拍数計アートレートモニターの例を紹介します。心拍を計測するセンサーがあり、 RF モジュールを通じて遠隔にアクセスすることができますこの動作を考えてみましょう。ある遠隔ユーザーが s e n d m e ータリクエストを送信すると、そのリクエストは RF モジュールから I2C インターフェースを通じて STM32 に届きます。STM32 ではフラッシュメモリ上の新しいリクエスト受信を処理するためのコードを実行し、このリクエストが正しいかどうかを解析します。その後、SPI インターフェースを通じてセンサーから値を取得し、 値を暗号化します暗号化するのは値が個人に関わるセンシティブな情報だからです私たちはその値を誰にも見られたくないのでフラッシュメモリの内部に保存された秘密鍵を使って暗号化を行います暗号化された値は I2C を通じて RF モジュールへと送られ最終的に変革ユーザーへと返信されますハッカーの場合を考えてみましょう この例でも、センドミーデータリクエストが送信されますが、通常のリクエストではなく、ある攻撃が仕込まれています。このリクエストが受信されると、先ほどと同様に、フラッシュメモリー内のコードが実行されますが、実はこのコードには、ある脆弱性があります。このコードは、バッファーオーバーフローの攻撃に弱いのです。このビデオでは、この種の攻撃についての説明は行いません。インターネットや様々な書籍で紹介されていますので、参照してみてください。 この攻撃により行われるのは、ラムへのコードの注入です。ハッカーが私たちのコードに脆弱性があることを見つけると、ラムに何らかのコードを注入します。ここで注入されたコードは、センサーから値を取得し、ステップ5へとジャンプするコードです。その結果、値が暗号化されることなしに変身されることになります。これは、ハッカーが心拍数系の値にアクセスできたことを意味し、まさに私たちを保護したいものです。 この構成についてよく見てみると注入されたコードはセンサーの値だけではなくフラッシュメモリー上の秘密鍵をも取得できることが容易に想像できます何も保護されていない秘密鍵を取得することにより最悪のケースではハッカーが秘密鍵を使って全ての通信を複合し傍受することが可能になりますトラストゾーンを有効にしてみましょうすなわちアイソレーションを使用しますセキュア空間と非セキュア空間に それぞれ何を配置すればよいでしょうか基本的にはあなたが保護したいものをセキュア空間に配置してください。私たちが保護したいもの、それは心拍数系のセンサーとその値でした。ここでは付随する SPI インターフェースと GPIO へのアクセスも含みます。フラッシュメモリーをセキュア領域と非セキュア領域に分割し、SPI はもちろん暗号化の機能と秘密鍵をセキュア領域に配置します。 秘密鍵もももも保護したたいいのののつでであり、誰にもアクセスさせたくないものです。ここでたった一つだけの API を非セキュア領域に定義します非セキュア空間は暗号化された値を取得するためにたった一つだけのこの API を呼ぶことができこの API は既に暗号化されたセンサーの値を返しますこれは非セキュア空間は秘密鍵に直接アクセスできず 暗号化された値を要求することしかできないことを意味します。その他のすべてのものを非セキュア空間に配置します。外部との通信がありますが、ここには機能的に何も秘密はなく、隠す価値のない一般的なコードがあるだけです。仮にハッカーがここへのアクセスを試みたとしても、ハッカーにとって興味の対象にならない通信スタックが見えるだけです。これがアイソレーションの意味になります。 もう一度ハッカーに戻ってみましょう。ハッカーがリクエストを送信します。ここではまだコードに脆弱性が残っています。しかし、アイソレーションによってコードの注入を阻止できます。RAM に何らかのコードが注入されるかもしれません。しかし、新しく受信したリクエストを処理するコードは、非セキュア空間にあり、RAM の非セキュア領域にしかアクセスできません。そのため、何らかのコードが注入されたとしても、 それは非セキュア領域にあり、そのコードが秘密情報にアクセスしようとしても、アイソレーションにより拒否されるのです。非セキュアラムで動作しているコードは非セキュア空間にしかアクセスできず、できることといえば API を呼び出して、すでに暗号化されたデータを要求することだけです。しかしそれは通常と同じ動作をしているだけであり、ハッカーにとって何の価値もありません。これがこのビデオで紹介したかった。 アイソレーションがいかにして攻撃を防ぐかの使用例です。同じ例で、その他の攻撃について考えてみましょう。例えば、SPI を再設定してしまう可用性攻撃が考えられます。同様に、Io の再設定やクロップの切断を狙う場合もあります。これはいずれも、機能を無効にすることにより、アプリケーションの振る舞いにインパクトを与え、心拍数系のセンサーを使用停止に追い込むものです。 ハッカーは、より大規模な攻撃を仕掛けるためのきっかけとして、このようなアプリケーションにとって想定外の振る舞いを意図的に引き起こし、利用します。一方、STM32L5 では、さま様々な ST 独自のセキュリティ機能の実装により、トラストゾーンの効果を最大限に高めることができます。この例の場合、SPI は保護されており、SPI が使用する GPIO とクロックも保護されています。 これらに対する可用性攻撃は非セキュアコードを起源とするため適切なアイソレーションを設定することにより防ぐことができます。STM32L5 ではアプリケーションが DMA を使用する場合も同様に DMA のアイソレーションを設定することができます。まとめです。このビデオでは STM32L5 のトラストゾーンを使用したアイソレーションの考え方とセキュリティレベルを上げる使い方を紹介しました。 ST 独自の実装により、STM32L5 のトラストゾーンによるアイソレーションは、システムのすべての部分に柔軟に拡張されます。ビデオでは紹介しておりませんが、ST のソフトウェア開発ツールである STM32CubeMX は、ユーザーによるコードの設定を支援し、コードのアイソレーションをさらにアクセスしやすくします。また、STM32 のファミリーでは、MPU や Firewall、SecureMemory など、 トラストゾーンだけではなく、他にもアイソレーションのメカニズムを提供しています。それぞれのメカニズムには違いがあり、保護できる対象も異なっておりますので、興味のある方は、ぜひ一度各製品のリファレンスマニュアルを参照してみてください。以上、ご清聴ありがとうございました。